今回は「ガンダムマーク2」制作のパート8 1になりますそれではご覧ください前回塗ったパテをやすって表面を整えていきます 次はこちらをハンマル状に加工していきます。 今度はこれの両端を丸く加工していきますこうしてできたパーツを接着していきます 次はこのプラチップを使っていきます。 接着ができたらはみ出た部分を整えますもう一度同じプラチップを接着していきます こちらもはみ出た部分を整えていきますこのままだと取ってつけた感じが残るので角を落としていきます さっきよりは多少良くなったのではないでしょうか次はここのプラチップを作っていきますこれの3ペンに C 面をつけていきます。 できたものを接着していきます続いて こちらにプラチップを貼っていきます。 乾燥を待つ間、こっちのマルモアルドにもプラチックを入れておきます。 服が乾燥したので、ヤスリで高さを整えていきます。こちらも高さを整えていきます。 バリを取ってマイナスモールドを入れていきます。 いろいろ取り付けてこんな感じになりました。